まさかこのようなところでまた皆さんにお会いできるとは思ってもみませんでしたほんとすごい偶然だったわねまだ追い抜かれてはないわよね大きさは私の勝ちかなどうかしましたかううん、うん、ちょっと見とれてたのその綺麗な黒い髪羨ましいわ。